皆さんこんにちは藤原はじめです今回美穂さんと2人で新曲「アイソセレス」を歌わせていただきましたユニットはお互いが向き合って初めて形になるものそのためには何より相手の理解が大事ですよね向かうべき先へ同じ角度でこれまでの軌跡を重ね合わせて見えた 私たちの物語皆さんには感じていただけたらと思います皆さんこんこにちは小日向美穂です私とはじめちゃんのユニット「フェアリー・テイル・マイ・テールで」で新しい歌を歌うことになりましたはじめちゃんと一緒にレッスンをしたり番宣のお仕事をしたりその中で一緒に歌って向き合って。 いろんなことが見えてきたんですはじめちゃんのことそして私自身のこと私たちのおとぎ話をぜひ見届けてくださいねこんにちは小日向美穂ですこんにちは藤原はじめです私たちフェアリーテイルマイテールが歌う愛イソセレスやっとみんなに聞いてもらえるねはい ここまでいろんなことを考えましたよね。私たちの今までとか、お互いの好きなところとか、今思うと、ちょっと恥ずかしいかも。でも、全部偽りのない気持ちですから。うん、そうだよね。だから、自信を持ってみんなに見てもらおう。お楽しみに あれ…こっちのはずなんだけどももしかして迷ってるでもネットにはこの辺りだとあみほさんあそこです向こうに道が ふふわふわなパンケーキ食べたことないよ蜂蜜と生地の相性も抜群で人気なのもうなずけます念のため予約をしておいてよかったですね本当だよねまさか迷うとは思ってなかったな上京してきてお仕事もして。 都内の道には慣れたと思っていましたけどやっぱり都会は難しいですねうん気を抜くとすぐ迷っちゃうでもいつまでもそんなこと言ってられないよねもう立派な一人前のアイドルなんだから<笑>そうですね プロデューサーさんからお話をいただいた私たちのユニットのお仕事もとても楽しみですプロデューサーさんは二人からやりたいことがあったら言ってくれって言ってたけどやりたいことかいざ言われると難しいですよね私もいくつか考えてはいるんですがミホさんは 何か案があったりしますかえっえ私はそんな案なんて全然派手なこととか全然思いつかないしそういえばはじめちゃんは最近プロモーションの案出しとかしてたもんね広告すっごく素敵だったよ私もつい立ち止まっちゃったありがとうございます そう言ってもらえるとみんなで悩んだ甲斐がありました美穂さんも先日のライブかっこよかったですよほほんとよかったかっこいいお仕事は前から時々やってたけどあの時はもう一歩踏み込んでみたくて恥ずかしがってばっかりの私だけど変わりたいって気持ちは本当だから んな自分をさらけ出してみたかったんだ美穂さんななんてこういうこと言うのちょっと恥ずかしいよねそんなことないですよ私もみほさんと同じように自分を変えたくて上京したんですから憧れのアイドルになる 自分の表現を模索できるなんて本当にありがたいですよねそうだよね私も少し前の自分を考えると今こうしているのが夢みたいだなって思うも<笑>それでこのあとはどうしましょうみほさんはどこか行きたいところはありますか あそういえばね前に雑誌で見たとこなんだけどえっとこれはあとてもおしゃれな洋服屋さんですね落ち着いた中に可愛らしさもあってですがおしゃれすぎて少し気遅れしますねうん私もきっと一人じゃ緊張しちゃうかな だからはじめちゃん付き合ってくれないもちろんあそういえばこのお店の近くに前行ってた雑貨屋さんがあってそこって前にはじめちゃんが気になるって言ってたところだよねじゃあそこも一緒に行こう2人ならきっと怖くないから よかったはじめちゃんずっと練習頑張ってたもんねこの曲だけじゃなくその前からずっと<笑>はいうんレッスン室があくまで。 もう少しかかるかなみほさんもしかしてこの後自主練ですかうん今回の曲歌い上げる感じが多いからちょっと難しいなって思っててなら私もご一緒していいですか私もまだ不安なところがあって そうなのはじめちゃんあんなに褒められてたのにそれはみほさんも一緒じゃないですかそれに私はやっぱり一旦自分の中で感覚をつかまないとうまく歌えないみたいでそっか確かにしっくりくるのって大事だよねうん一緒に練習しよう やっぱりはじめちゃんはすごいな自分の中にこだわりがあるっていうかプロとしての信念があってよし私も頑張らないと私だっていっぱい成長してきたんだもん もうこんな時間全然気がつかなかったすみません分かってはいたんですけどつい熱が入っちゃって。 しいですこの曲パワフルなのにキラキラしてて歌っているとどこまでも飛んでいけそうな気がするんですだからつい楽しくなっちゃってあそれ私も分かりますそれに2人の音が重なると本当に気持ちいいんですよまだ常に。 きれいに重なるわけではないんですけどそこはトレーナーさんも課題だって言ってたよねまだまだだなあ<音声><音声> ミホさん、頑張りましょう。 てみればそうですね丸くなるとか両手を広げるのはありくいですしそれもこれもスタッフの悪ふざけでしょうまったくあいつはなぜこの仕事を通したのか相変わらず低俗なことが好きなやつだ ラエティ的な撮れ高は良かったですから、はあ、あははでもやっぱりアドリブってなるとまだまだ慌てちゃうなアドリブは度胸と発想力ですからね日頃からいろいろ想像しておくといいですよ発想力か。 あそういえばねえはじめちゃん発想で思い出したんだけど私やりたいことの案いろいろ考えてみたのやりたいことうんもし何かあったら言ってって言われててずっと2人の宿題だったんですけど本当ですかぜひ 聞かせてください楽しそうですねもしよければナナたちも一緒に聞いていてももちろんえっ、ー、とえっとね例えば曲名が二等辺だから「文具」とコラボするとかこれだと面白い感じになっちゃうかなとは気になってるんだけど。 あとはおしゃれな雑貨をグッズにしてもいいよねってなるほど確かにそういうのも面白そうですよねそれから女の子限定のイベントとかも楽しそうじゃないこれは男の子限定とかもあっていいかもあとは恋の話を募集したりするのもいいなって思ってて、はああとあとクマのぬいぐるみと ったかわいいんじゃないかなってでこれは私の好みが出すぎかなえっえっとミホさんえっとまだまだあるんだけどそれからあはいそれじゃあはじめちゃん続きはまたあとでね はいみほちゃんすごい勢いでしゃべっていきましたねですよねいったいどうしたんでしょう<笑> 少し動きが映えるようにした方が何をしているのですかチヨちゃんレッスンの動画を撮ってもらったからそれを見ててチヨちゃんはこれからお仕事 い, いえ私はプロデューサーに呼ばれたのでここへ。 大方仕事の話でしょうそういえばさっき少し席を外すって言ってたような多分もう少ししたら来るんじゃないかなああごめんね私移動するから い, いえ私のことは気にしないでくださいいないものと思っていただければそれでそ そうじゃあお言葉に甘えるね。<音楽>とは言ったけど何か話した方がいいのかなし代<音楽>ちゃんは気にしないでって言ってたけどでもずっと黙ってるのも。 ダメダメ気を抜かないようにしないと、うんどうかされましたかあえっ、ー、とごめんねその落ち着いてくださいあうん、うん、寝不足ですか 足がましいようですが少し顔色も悪く見えますうううん、うん、大丈夫だよ気を使ってくれてありがとうちょっと遅くまで考え事をしてただけだからそれは前に言っていたあんダしとやらのせいですかそういったことはプロデューサーに任せてしまえばいいのでは 本当はそれでいいのかもしれないねでもプロデューサーさんがわざわざ聞いてくれてるのはきっと私たちの希望を叶えようとしてだと思うしそれにせっかくのはじめちゃんとのユニットだから私自身精一杯自分にやれる全部を出し尽くしたって思いたいんだそうですか。 ですがいえこれ以上は私などが言うべきことではありませんねそんなことないよ心配してくれてありがとうまったくですでは私はこれで。 お仕事頑張ってねそろそろレッスン室が空く時間だよねよしもうひと踏ん張り話があります<笑>あの二人のことです気づいていますか です今日も頑張ろうねはいよろしくお願いします<笑>ミホさんなんだか少し張り詰めた感じがします先日から妙に焦っているというか悩んでいるというかもしかして のせいでそういえばみほさんがリラックスしてる姿を最近全然見てないようなやっぱり気を張りすぎて、うん 気がつけてかったですもしかして今度のお仕事のですかそうなんですよどうやって演技しようかなって悩んでたらいつの間にかビューって飛んでっちゃってうんあのはじめさんひなこちゃん どうかしましまたんもしかして何か困ってますかなんだかいつもよりちょっとだけ暗い顔してますそういえば今も考え事をしてるみたいでしたしそれは い, いえ大いしたことじゃないんです そうですかあそれじゃあひなこの相談に乗ってくれませんか演技に悩んでるところアドバイスが欲しくてひなこちゃんありがとうございますではその後で私の話も聞いてもらえますか ちゃんが焦ってるですか最近のみほさんはなんだか思い詰めているようにも見えるんです一息つくことさえ忘れてしまってそうな気がして心配でそれがもしかしたら私のせいなんじゃないかと思って私は こだわり始めると没頭してしまうたちですから一緒にレッスンをしたりする中で美穂さんを巻き込んでペースを乱してしまっているんじゃないかとその不安わかりますユニットは一緒に歩んでいくものですもんねはいみほさんはかわいくて素朴ででも いつだって夢に対してキラキラ輝いてて見ているといつも素敵だなって思うんですだからできるなら何とかしたいですまして私が原因ならだって美穂さんは大事なお友達で仲間ですから<笑> はじめさんはみほちゃんのことが大好きなんですねそうですねうんひなこはむずかしいことはよくわかりませんでもでも焦っちゃったときの方法は知ってますよそういうときはふたりでゆっくりしてみるのがいちばんですゆっくり 今回おひめさまとあじさまが息をぴったりそえてこそですからひなことまゆさんがそうだったみたいにはじめさんたちにもちょうどいいリズムがあると思うんですそれを探してみるのがいいんじゃないかなって。息をぴっ そうですねそうでしたありがとうございますひなこちゃん少し考えが整理できた気がしますそれはよかったですユニットのお仕事頑張ってくださいねはい思い出しました 三子水命のユニット活動の中で私の気がせいてしまった時吉野さんが私にしてくれたこと私という器もあの頃より成長しているはずもし美穂さんが私のせいで気がせいてしまってるなら歩幅を合わせるために 今私がすべきことはうん確かにやることは多いかもしれませんでもすっごく充実してるんですよどどんどん成長できて 本当に楽しいですそうですねやりたいこともたくさんありますけど丁寧に一歩ずつゆっくり向き合っていけたらと思いますうんそうだねゆっくり。 はじめなはじめちゃんだけど少しニュアンスが違う 休憩そうですねはじめちゃんみほさんおやすみをいただきましょうそういうのも大事だと思うんですそうだね いつもと調子が違いましたね大丈夫でしょうか<笑> い, いえ い, いえ大丈夫です一番大変なのは二人だと思いますから 見ているとなんだかお手伝いしたくなるというかナナのメイド心がうずくというか。 いつもならこの時間はまだ自主練をしているのに何かをこねようにも夜はさすがにですよねあれはじめちゃんみほさんもしかしてみほさんもですかうん何て言うか 落ち着かなくってあえー、っとテレビとか見てみる何か面白い番組やってるかもしれないしあれこれ最近有名なオーディション番組だよねそういえば学校のみんなが盛り上がっていた気がしますこの時間にやってたんですね 少し見てみましょうかうう、えー、こういうの見てると私までドキドキしちゃう養成所に入った時を思い出すなオーディションでも確か美穂さんはオーディションじゃなくてあうんこういうちゃんとしたやつじゃないよ 念のため一度会ってお話ししようみたいなそれでもあの時はすっごく緊張したな勢いでプロダクションに手紙送っちゃったしそもそも話を聞いてくれるのが奇跡みたいだもん実際会ったら緊張しすぎて言いたいこととんじゃうしずっとよろしくお願いします とか言っちゃうしやっぱ無理って言われたらどうしようってだから養成所に入った日はホッとしたなそこから事務所に仮所属って言われてその時も本当に本当に嬉しかった私も今思うと。 オーディションを受けた時のことは何というかだいぶ恥ずかしい思い出ですね確か会場に焼き物を持っていったんだよね最初に聞いた時は驚いたけど今思うと少しはじめちゃんらしいかもあの時は本当に必死だったんです 何かになりたくてでも何をどうしたらいいのかわからなくてとにかく気持ちを伝えなきゃってそればかりでプロデューサーさんにもすごく不思議そうな顔をされてしまってあの表情はいまだに忘れられませんでも私もだからこそ 採用って言われて本当に嬉しかったですうんそうだねダメダメな自分でも夢の入り口に立っていい夢を見ていいんだってそう思ったそれから私たち今までずっと夢の中にいるんだよね自分でも 時々びっくりします今だってこの番組に出演してる人と比べたら私ってなんて地味なんだろうってうん自信なんてまだまだ全然ないよでもなんでかな辛いとは思わないよねもちろん大変だったり苦しかったり。 うまくいいかないこともあるけどでも最後に来るのはいつも嬉しいって気持ち私はこれから何ができるのかなこの先にどんな自分が待ってるのかなってそう思うとすっごく楽しみだよねみほさんすごくキラキラした顔をしてる。 自分を鼓舞するためでは見栄を張っているわけでもなく本当に心から純粋にそう思っているんだはあそうかそうだったんですね私が心配していたことははじめちゃんすみません美穂さん急なんですけど 一つお願いしたいことがあるんですお願い私と一緒に岡山に行ってくれませんか、うん、ええー お願いしてすみませんんプロデューサーサさん思いついたらいても立ってもいられなくてはい問題ないはずです行きたいのは1か所だけですから実家に帰るとかじゃないんだよねでもならどこに<笑>それは。 ついてからのお楽しみでわ、はあ高いそれに空が近くて広いでもここデパートの屋上だよね実はここ時々来ていた場所で私が初めて生のアイドルを見た場所なんです ステージの上のお姉さんがとびっきりの笑顔で私に手を振ってくれたんですその時のことがなんだか忘れられなくてそれ以来テレビでもアイドルを目で追うようになって土や視線ばかり見ていた私が初めてそれ以外を気にするようになった 思い出の場所アイドルとしての藤原はじめの原体験ですそっかすっごく素敵な場所だねそれで美穂さん今から少し一緒に遊びませんか遊ぶはい小さい頃みたいに ステージの上であの頃憧れたアイドルのように。 ワンツースリーステップ。<笑><笑>養成所のレッスン。楽しいな。これで私もアイドル気分。<笑>なんて。気分を味わうくらいなら。私でも。 いいよね誰にも迷惑かからないしこれぐらい<音楽>ポーズこれで合ってるかなはいバッチリです<音楽><音楽> ダンスはさすがに忘れちゃっていて即興でもいいですかうんもちろんでもなんだか本当に小さい頃に戻ったみたいこういうまねっこ遊び私もよくやってた よう見まねの即興でだけど自分が本当にアイドルになったみたいでこうして見るとなんだか不思議ですよねお仕事じゃなくて遊びでステージに立ってるなんてうんちょっとだけくすぐったいけどでも楽しい<笑>そうですね ミホさん私謝らなくてはいけないことがあるんです謝らなきゃいけないことみほさんが頑張っている姿を見て心配になったんですこだわりが強くて頑固者な私に付き合わせて無理をさせてしまっているんじゃないかって私は さんの素朴で優しくてどんな時も楽しそうに夢を語る姿が好きだからそれを私が邪魔してしまっているんじゃないかってだから私は気をほぐせればと思ったんですあなたに苦しい思いをしてほしくなくて そんなあなたを見て苦しみたくなくて私もそのぐらいの柔軟さはいくらか手に入れたつもりでしたからはじめちゃん私無茶なんてしてないよむしろとっても楽しんでたくらいはいそうですね ミホさんはいつだってまっすぐで夢を追う強さを持っている人だと知ってたはずなのに勝手に不安になってごめんなさいですがそんなミホさんの強さを再確認すると同時に思ったんです美穂さんと一緒に夢を見たいと あの頃ここで見た輝きいまだに胸の中にあるこの感動をミホさんと表現したいと思ったからはじめちゃん謝らなくたっていいよ一緒に夢を見たいって言ってくれたのもとっても嬉しいしそれにきっと本当に謝らなきゃいけないのは。 ね、えはじめちゃん今度は私に付き合ってもらってもいいかなはいもちろんプロデューサーさん事務所に帰ったらお願いしたいことがあるんですいいですか<笑>レッスン室を使わせてください2人で。 はどんなものをも美しく引き立てますそんな器に私を変えていただけませんか 《うんやっぱり感じる息を吸う瞬間視線の動きから少しだけ見えなくなってたはじめちゃんの気持ちはじめちゃんはいつだって私とまっすぐ向き合ってくれてたのに》 無茶なんてしてないって言ったけどでも本当はきっと本当はね私ちょっと焦っちゃってた私ねはじめちゃんのいつだって諦めなくて自分に厳しいそんな職人さんみたいなところが好きなの。 だからユニットとしてそのいいところを消したくなくて私がはじめちゃんの勢いに追いつかなきゃって思ってた最近は私も少しは自己主張できるようになったつもりだけどまだ自分を信じきれていなかったのかもそれできっと自分のことばっかり見ちゃってた だから…私の方こそちゃんと見てなくてごめんなさい私もはじめちゃんと歌いたいはじめちゃんとなら夢を見続けて進んでいく強さを信じ合えると思うからミホさんえ<笑>っ今 なんだかすごく視界が開けた気分ですうんやっとつながったね フフフフフ。 の歌楽しみにしていてくださいねはあ<笑>お終わった盛り上がってくれてよかった急な告知になってしまって人が集まらなかったらどうしようって思っていましたけど気遇でしたねうん小さい女の子とかも来てくれ ごくかわいかったはい大丈夫ですむしろ来てくださった方からたくさんエールをもらいました前の会場にも来てくれた人がいてファンのみんなこそ無理してないか心配だったんですけど来てよかったって嬉しそうに笑ってくれてたんですそれに 熊本の女は強いですからあ岡山の女も強いですよというかむしろプロデューサーさんの方こそお疲れではないですか本当に急なお願いをしてしまったので。 中心に宣伝のお仕事をしていますけどその範囲を普段よりもう少し広げたいんです私たちの原点夢の始まりにきちんと今の私たちを届けたいんですそうですよね でも、プロデューサーさんすみませんそれでもやりたいんですもしスタッフさんが足りないとかあったら私たちも一緒にお願いしに行きますだから<笑><笑><笑> えっとあのあの時は必死で無茶をお願いする以上私たちも行くべきだと思ったんですだからその。 私はきっとずっとモヤモヤして動けないままでしたそれにひなこちゃんの言っていた通り大事なのは互いのリズム原点を見つめることでしたからはじめさんジよちゃんも心配してくれてありがとう。 私は特に何もただ人が無理をして倒れる姿はやはり見たくありませんからうんその気遣いがとっても嬉しかったよふ<笑>んか一安心したら眠くなってきちゃった そうですね最近忙しかったですからうんなんか久しぶりにゆっくりしたい気分。 <音声><音声><音声>はいえっとこうでしょうか そうですね歌詞もそれに合わせて強い意志が込められててうん私たちも ことを見つめ直したりしてそうしてる間はやっぱり悩んだり不安になったりもしますがいい機会になったとも思います自分たちの原点とこれまでの歩みを振り返ることができました 仕事 で, はないと思いますでもいろいろな方が助けてくれますからお互いはもちろんプロデューサーさんにスタッフさん大事なアイドルの仲間たちそれからファンのみんないろんな人が支えてくれて私たちをアイドルにしてくれたんですそういうつながりを感じるから。 やっぱり楽しいいなな幸せだっって思っちゃいます<笑>今回オーディションを受けるみんなにはそれぞれいろんな理由や思いがあると思うんですその中でもしアイドルに憧れてでも自分なんかに待って思う人がいても。 できれば挑戦してみてほしいですそうですねどんな人でもどんな理由があっても応募した時点でみんなアイドルの卵に変わりありません私もミホさんも自分を変えたいという思いとアイドルへの憧れが最初の動機でしたそそしてその気持ちは 今もずっと大切に息づいていますだからみんな夢を持ってオーディションに来てねそれでいつか一緒にお仕事できたらいいなアイドルって大変なこともありますけどやっぱり素敵な場所ですから私たちと一緒に頑張って叶えていきましょう 憧れのおとぎ話を自分の物語に。